お腹へこませたくて腹筋あるけど首が痛い。下腹が気になって、レッグレーズやっても足が重くて動かせられない。だけどお腹は引っ込めたい。そういった方にぴったりな万歳カエル足ウォークを紹介します。今回のメニューは、寝たまま足を動かすだけで、しっかり腹筋全体を使える。息をしっかり吐きながら行うことで、腹筋深層部である腹横筋を使うことができるんで、お腹をへこませる効果がものすごいあるんです。実際に私もこういう腹筋をしながら腹部を引き締めました。腹筋メニューは効果的に行うためには、 腹以外に力があんまり入らない方がいい方がですまず寝た状態でスマホ見ながらでいいです体をゆすって筋肉の緊張を緩めましょうこの時に腰をちゃんと床につけてお腹をへこましながら体を揺らしてみてください息は止めないようにしてくださいはい 今ので腰があまり床につかなかったよって方はお腹に力が入りにくかったり骨盤を起こす力が弱いのでまず腹部と腰を使っていきます片足伸ばして片足曲げましょうこれでキープですできればね膝を伸ばした方がいいので真上で伸びない場合はちょっと斜めでもいいです腰を床に押し付ける感じです息は長く吐きましょう 反対も同じようにいきましょうまずこの骨盤を起こして腰床に押し付けるっていうことができないと体のラインと整わないんでこれがねめちゃくちゃ大事ですこれなしでいきなり腹筋やっちゃうと結構効かないんで必ずね流れに通して行ってくださいそれでは少しずつやっていきましょうまず万歳しましょう 足は帰らしこの状態で腰に隙間があると思いますこの隙間をたまにこのように足を少し起こして腰を埋める緩めるということを繰り返しましょうこの腰に隙間が浮きやすい運動で腰を埋めれるっていうことが大事です息吐きながら それでは万歳カエル足ウォークやっていきます今の状態で足をこのように動かしますできれば腰を床につけましょうこれがまず初級編ですいきましょうお腹を引っ込めながら息はねふーっと長く吐いてくださない長ければ長いほどいいです 床つけたまんまで頑張ってみてはい腰がやっぱり浮いちゃうなっていう人もこれやっていけば埋まってきます腰の隙間埋まると反り腰治ってきますからお腹も足もね早く細くなりますので続けていきましょうはい今度中級編ですちょっと足をね浮かして動かしてみましょう腰を床につけやすくなるけどきつくなります行きましょうスタート できれば万全。腰が浮いて辛いよって人は手を前にするとね、ちょっと楽になります。上級編は足を曲げ伸ばしじゃなくて、上下に動かします。息を吐きながらです。行きましょう。できればゆっくりね。 腰が浮かないように上手に足を動かしてくださいカエル足にしてるんで足の力が抜けてね、お腹にしっかり力がかかってます今度は交互じゃなくて両足同じように動かします腰を浮かつけるためにね、手は上でもいいです 腰つきにくい人はね、こうやって体を腰てもいいです。床をスリスリしながら足を動かします。はい。今度は引く位置で足を動かします。難しいよっていう人は肘ついてね、こうやってもいいです。行きましょう。肘ついてもいいし寝てもいいし。 起きててもいいです。腰が床につきやすい方法でやってください。<ス><ス>オッケー、上級編は足を開いて。起きたまま、足を動かしていきましょう。できるだけ体を起こして。足をゆっくりね。 振ります辛い人は寝ててもいいですうおーオーケー今しっかりね膝開く方ばっかりしたので今度は内側にね倒す動きをしてリセットしましょうスタート内側に倒します 動かさない方はねちゃんと固定しておいてくださいちょっと楽だよって人は、ね、体を起こしたまま行うとウエストを使えますはい<ス>オッケーラストはですね足を上に上げましょうこのまま足で外に丸を描きますこのようなイメージ外に丸を描くこれで股関節の周りを最後にリセットして終わりですいきましょう こういうい感じブラブラブラブラっと外に開く感じです股関節緩めていきましょうはい OK! 今回の万歳帰らしウォーク、初めから最後までやるとお腹を引っ込める意識がかなり身につきますんで、動画を見ながら毎日寝る前、または朝一にやってみてください。やってみた人はコメントで教えてください。